私たちは22代目グローバラ22代目演武団です朝の時間やクラブの時間を使って練習を頑張ってきました精一杯頑張りますよろしくお願いします いやもうあの中腰のポーズとかねあの僕みたいなのがいっぱい一発で腰抜けますから大変素晴らしい CM でした、えー、続きまして。えー